どうも、からジョニーです今日もみんなのちに火をつけちゃうぞやっていきましょうはい、えー、今回なんですけれども、えー、鳥取県にあります今回ですねここにある激のかバクカララーメンが、まあ、辛いラーメンがあるんですけれども会長ラーメン、えー、そういったなんかあの辛い チャレンジメニュー的なのがあるんですけど今回これに挑戦していきますで一応ですねなんとですね使ってる、えー、唐辛子がですねハバネロとあとはブートジョルケアはい、えー、過去に世界一辛い唐辛子として登録されたあの、うん、このブートジョルケアをう使っているそうです完食特典としまして完食すると記念撮影をしていただいて店内に飾っていただけるというサービスでございます、えー、ということで今回もですね行、えー、った人の感想を見ていきましょう ここのから社長ラーメンに勝利過去スープまで飲み干すと店内で1年間立ていてくれますぜひ挑戦してみるということでこの社長ラーメンというのは今回挑戦する会長ラーメンの1レベル下のなんか辛いラーメンらしいんですけれどもこれもですね社長ラーメンクリアすると店内に飾っていただきますはい写真が撮ねにねわれ社長なりなんですねいう感じでいきますはいそれでは早速中入っていきましょうレッツゴー こうメニュー表を見るとですね、別にあの激辛ラーメン屋さんじゃないんでね、えー、普通の、ね、ラーメンがあります一応、えー、聞いたところによると一番人気はこのねぎ豚ラーメンというメニューになります、はいえーまあ、非常にこれも評判みたいなので、ねえー、辛いもの苦手な方はぜひこっちの方チャレンジしてみてはいかがでしょうかああ来ましたああ来た来ました いただきます。さあ、コンドレンさんの会長ラーメンお並、お、はい、って何み入ってんですこんにちは。このスープがいってきましょうね。うん、速攻性抜群だよ。会長ラーメン、完食者結構いるって、こうなんか聞いたんですけど。 でも結構辛いなこれちょっと卵卵いきましょうこれねーあー優しい。スープは味噌ベースとなってるんですけども結構パンチが効いてますねじゃあちょっと麺と麺いきましょうこれね す、う、ご、ん、キャベツやもやしそしてコーンあーいろいろねこ野菜が豊富ですけどもシャキシャキ食感めちゃくちゃ辛いですけどちゃんと美味しいあ いか汗が止まらないまさ、あ、にこの会長なにふさわしいお手つもない墓地まで<笑>さあそしてこちらチャーシューいってみましょう。 想像、ね、の斜め上を言ってますね完全に油断させられましたよほ ん, なんか全然辛くないかなと思ったんですけどそういう作戦ですか勘弁してくださいよ 最近、ラーメンを攻める攻略方法をちょっと、攻め方を変えようかなと思って、結構、普段は最初に麺と具材だけ食べて、残りスープを一気にばーって流し込む戦法ですけども、ちょっとね、やっぱそれやるとね、どうしてもね、スープきつい、きついわーみたいな、なるんで、ちょっと今回からですね、麺と具材をちょっと食べて、スープも同じようにグビグビいく作戦にしていこうかなと思って。 を絡みょう。 半分以上、ね、食べ終わったのでここで、えー、おいにんにくタイムといきましょうええ今回はですねこちらのにんにく生、はい、水のニンニク好きのね、えー、僕はですねこれにんにくを足していきたいかなと思います よくぞ、この会長を本気にさせたな、この野郎思ってはないぞ、ね、ニンニクと、えー、この一味唐辛子ですね私はどれぐらいでありますか、ね、元々辛いから唐辛子出してます 下に行けば行くほどしんどいな、こ の, の辛みと、スープの濃度が濃くなってるんで、ここまで行ったらもう、もう社長でしょ、もう社長ってやつでしょ、ここまでだったら、麺と具材食べ終わったら、これも社長レベルですよ。 そうそうそた完食特でね、このアイスついてる感じでこれをちょっといただきましょう。あの、うん、それでは、辛さレベルを発表していきましょう。え、今んのれ小山店さんの会長ラーメン、辛さレベル。辛さレベル。つまらねえ。あ、あれいい。 これということで、えーですはい、え、なので、非常に、あの、超激辛唐辛子、ハバネロ、えー、そして、過去にね、ええ、世界一辛唐辛子として、ギネス術登録した、えー、あの、ブートジョロキア。はい、え、はい、使用したね、えー、ラーメンだけで、非常にパンチ力ある、もう一口目から、あれ、これやべえなと、もう、わかる、えー、それぐらいの辛さレベルです、はい。非常にパンチが強い。えー、ただ、しかしですね。 えそこまでなんていうんですかねこの辛みがきつすぎてよくですねもう辛すぎてもう味どうこうってねもう味がもう分かんなくなるぐらい で, もるな い, いでございます普通にねちゃんとうまみも感じるそんな一杯ございますちょっと慣れてない方だとこう食べ終わった後にこう苦痛とか来る可能性がありますんで一応ね挑戦する前にはですね牛乳とかヨーグルトえそういった乳製品をお腹に入れて挑戦することをおすすめいたしますちょっとお店来る前にですね鳥取砂丘行ってきました鳥取といえば鳥取砂丘はい 綺麗なね夕焼けがもうたまらんくらいきれ、えー、でしたこのお店からだいたい車で10分ぐらいで、まあ、鳥取砂丘ありますんでね是非、えー、ねそれとセットで、えー、この激ラツアーじゃないですけども楽しんでみてはいかがでしょうかということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございますこの動画が良ければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします、えー、激辛ブログそしてサブチャンネルジョインの言い訳更新してますのでぜひチェックの方よろしくお願いしますそれではまたお会いしましょう はい。はい